皆さんこんばんは。まあ、先ほどの続きですけれども、腕時計に関してですね、これ。これはまあマイクとかですね、いろいろその使い道があるということでですね、まあ電話、電話、電話だったらですね、まあここに、まあヘッドホンっていうか、こういう丸い、まあ形はいいです、なんでも。 この耳にヘッドホンをする。すっごいいいです。もう洋服、今はスーツでも、まあまあ、スパルダーまで無理する。ま、こ の, あの、ここにですね、あの設置できるなしは、あなんとかな。それもまたあれですねあの、今のヘッドホン、こういう感じでこう皆さん知ってますよね、ヘッドホン。 で、それのですね、進化系ですよね。要はその、使う道ですよね。まあ音楽も聴けるし、電話でその、相手側のが聞こえるということで、まあここにですね、腕時計とそのヘッドホンとですね、あの、つながっていると。つなげるのは、どうしますかっていうことですね。電波でつなげるのか、もしくはここからこう走って、 耳にこうつながるのかとかね。いろいろそのあると思うんですよね。せ面白いです。非常に。それも考えていくっていうことで。あの。もう出てきますね。まあ本当に。っていうことで。とりあえず、まあ短いですけれども。 そういうい簡単なところからですね、入っていって、まあ、中身をどういうふうにこう構造としてですね、やっていくのか使い道をですね、音楽を聴くだけではなく そ, のそういうその、まあ、電話電話もこうできるよっていうことでですね、まあ、外 の, その 音, 音声を聞 き, 聞き取りながらこう相手側の誰も聞こえると。 両方ですよね。これね。あの、できるという機能。まあまあ。もうね、もうこれね、でてきてきてます、日頃。皆さん。多分分 か, かると思うんですけども。音楽のですね、その、すごいいい音が聞こえてるにもかかわらず、外のですね、音もですね、こう、はい。ビビ、ビまあ、多少なりとも入ってくるっていうね。あの、 本当に、ね、コンピューターさんにはですね、もう非常にもう自然界さんもうイコールですということではい、あのー。人間もですね、もう意味があって生きているということですので本当に私生活でもですね、どこ行ってでもですね、その生かすと。 いうことですね、常にこうひらめいてですね、こんなことあったらいいなっていうのはですね、ぜひぜひですね、あのー、思いながら、あのね、道具をですね、使っていってほしいなということで、皆さんにですね、お願いしたいなと思います。で、あれですか、仮想通貨、ビットコインっていうのがですね、あの動画の方ですね、ちょっと ここ何年か前かな<笑>入ってたんですけども、仮にですね、仮にそういうまあ相場ですとか、その動き、データをですね、あのコンピューターさんがですね、してくれているということでですね、非常にその参考になるということで、皆さんも。 その注目をまあしているというふうな動画をですね、あの数名の方の動画をです、ね、見させていただきました。はいまあ、どれぐらい の, そのお金の、まあ、価値というんですかね、決めるその一つのですねあのお金に関してのですね、あ何がね、 あの仮想仮にっていう感じでですねあの流れをですねあのしていただいているということですので、はい、まあ経済に関してもですね非常に勉強になると、えー、いうことですので、まあ、人間がね、あのー、今まで、まあ、過去のやり方と今現在の 進行形、進行中のですね、出来事をですね、追ってってですね、あのどう先を見るっていう意味で、あの今動いていっているということですね。はい、とりあえず、はい、こうはイヤホンとですね、まあ、電話、ないしはまあ使い道ですよね、いろんな作こに使えるということで、はい、接続の仕方と、 えー、っとね、あのー、話してみました。